さてわしも向こうに戻ることとするだが別れる前に聞いておきたいナルトとサスケ。わ我が母カグヤと戦い己の出した答えに変化はあったか答えは変わんねえよ仲間を守りたいってのは昔からの俺の望みだから そうかあそういや無限つくよみにかかったみんなはどうなるんだ俺っては早く助けてやりてんだけど芸術のやり方は簡単だ美獣べてのチャクラを持つナルトとリンネガンを持つサスケが互いに根の因を結びさえすればいい なんだ意外と簡単なんだなサスケああよいのかあの時のお前の答えは奴らを解放することは構わないただまずはこの無限つくよみの中今のごかげどもを処刑してからだ何だとサスケ お前はまだ復讐を望んでいるというのかサスケよお前は何がしたいこの戦いの果てに何を望むお前の正直な考えを聞きたい今までの影たちがこの状況を作っただから俺がほ影になり里を変える そのお前の言うほかとはどういう意味だそんなに知りたきゃ教えてやる確かにかつての俺はただ破壊を望み復讐だけが目的だっただが今は違う破壊しそして作り直すのさ闇を抱えぬ里を 世界をなつまるところ、俺の掲げるもの、望みは革命だ。千葉克天星。うお。 俺が必ず助け出す。少しの間、辛抱してくれ。これで邪魔者はいなくなった。お前以外はな。なると。 うまくいかぬものだ結局はインドラとアシュラと同じ道を歩むのかいや兄弟ゲンカはここで終わりにするってばよ。 場所を変えるお前なら分かっている私は私には。 することもできないって本当はわかってるサスケくんをこんなに思ってるのに大好きなのに寄り添うことも差し違えることもできずにこうやってまただだこねて泣くしかできないみっともないよね本当でもでも くん少しでも少しでも私のことが心の隅っこにあるならお願いもう遠くへ行かないでお前は本当にうざいな ちゃんに現実までかけることがねえだろうがさくらはお前を助けたかったんだずっとお前に殺されかけたこともあるこの子が今でもお前のことを思い涙を流すのはお前を愛して苦しんでいるからだ それが失敗した過去の縛りなのかもなサスケ約束したんだ昔さくらちゃんとサスケは絶対連れて帰るって先生 俺の人道はもう知ってんだろ言ってくっつぁあぁ頼親も兄弟もいねぇてめえに何がわかる初めから一人きりだったてめえに俺の何がわかるってんだああ お前たちとのつながりはもう断ち切った前にも言ったはずだ親も兄弟もいねえてめえに何がわかるとな他人は黙ってろ やっぱここかよ懐かしいなサスケ前と同じだここでまたお前が負けるあの時と同じ拳はもう食らわねえよそれにホカゲだってお前には渡さねえお前はホカゲが何なのかまるで分かってねえ俺の望みは革命だと言ったはずだ 俺の言うほかはお前のそれと全く違う。内廃たち。影に生き、影から里を守りきった兄の生き様はお前も知っているだろう。俺の思うほかとはまさにそれだ。闇にいようと里を思い、一心に憎しみを受けようと。 平和のために行動するそのためならいかに己の手を汚そうとも構わないそこで生じた憎しみは俺が引き受ける俺には父も母も兄もいないただ一人だすべての憎しみを一人だけで背負うことができるそう 俺の言うほかとは五かすべての闇を己の炎一つで焼き尽くしその灰を食らって生き続けるものだお前はイタチの生き様を分かっちゃねえよ一人だけじゃできねえこともあるかぐやとの戦いもそうだったろうが それはうまくいくだけじゃないこの2体の石像のようにそして俺たち兄弟のように結局今この世界に必要なのは革命だこれまでの過去の闇は俺が処理し真っ白な未来を一から始めていく お前は第七班の思い出も全部切っちまうってのかそうだ俺は過去を切り捨てる<笑>切らせねえ俺は全部過去の人たちから学んできた第七班や仲間たちがいるから前に進んでこられた 今の俺を作っているもんだ絶対に切らせやしねえ<笑>だったらどうすればいいか分かってんだろ。 NOW ARE THE ただなりにしかならないそんな甘いことは必要ないもうだふざけたこと言ってんじゃねえぞ だ, だってやる<笑><笑> 俺, て俺の望みは叶う何度も言ってんだろ切らせねえってそのしつこさは変わらないな<笑>俺の人道だお前も分かってんだろうがならその人道ごとお前を切るだけだ<笑>だ駄な成功してんやがって佐川さんがやししたからお前を連れて帰るって今度こそ 約束を守る《お前がいなくなればもう俺の革命を邪魔する者はいない!》 死ねえよ俺とラまでお前を止める<笑>歴史や仲間やみんなのつながりを守るもちろん <笑>これでこれで俺は一人だ。 まさかもう諦めたわけじゃないだろうなあれ式のことでお前たちのつながりは切れるものだったか違うだろう 俺とオビトがそうだったようにお前とサスケのつながりもそう簡単に切れるものじゃないはずだ思い出せお前は俺とカカシを再びつなげてくれただけではないかたくなだった俺の心をいやこれまで多くの者 の, の心をお前は溶かしてきたはずだ敵対していたものを 憎しみに包まれた者他里を拒んでいた者 も, のも痛みを抱えていた者 も, もだあの美獣すらもそして世界のわだかまりすらお前は溶かしてきたんだならあとはたった一人だけだろう 固な友を助けることなどお前なら造作もないそうだろうなあに大丈夫だお前の背には多くの医師が集まっている死や兄弟子そしてこれまでに作ったつながり仲間たちの意志が力が足りないのなら皆の手を借りればいいそれが鳴ると お前の作り出した力なんだからなお前の心はまだ死んではおらぬ自ら闇に沈もうとするのならその手で無理やり引きずり出してやれ手を振りほどくのならその叫びで目を覚まさせよ届かない思いなんて絶対にないみんな信じてるよナルト君は 不可能を可能にできるとなだからさナルトこんなとこで休んでんじゃねえよもっとかっこ悪くもがいてみせろそれが僕たちの知ってる渦巻ナルトだよつなろ繋がりは消えぬならば拳を固め再び立ち上がるんだ目に炎を灯せ おたけびをあげろさあ佐く君が待ってる行ってこいナルおめえのために先のために友のために前へ なんでだよ何度も何度も何度も何度も何度も何ん も, も, も, も何でお前は何なんだよお前はお前は一体何なんだ 友達だだからお前を一人になんかしねえって言ってんだハハハハハハてめえはこんなになってもまだそれを言うのかよもうわかったはずだ俺はそっちに戻る気は。 俺が諦める気がないのも分かってるはずだ。もう、お前に何を言われても、この意志は変わらねえよ。俺は、お前に手を伸ばし続けてやるんだ。最後まで、届くまでな。 俺の意志も変わらない俺はお前を斬るこれまでの道を終わらせるために俺はお前を諦めねえこれまでの道をずっとつなげておくためにお互いもう残された力は少ないそうこれが本当に最後だ つなよよのの が, が, が, がりが強ければ強いよ。 I'm gonna eat some- 俺が昔里のみんなに嫌われてたけど俺も昔は里のみんなを恨んでた生きて間違えるのはお前みたいに恐ろしいことを考えてたらしくない俺はいつも一人だったけども同じような奴が降りてってわかって嬉しかった本当に一人で話しかけたかったけど 何でもできるお前が羨ましくて勝手に俺のライバルに決めたお前は俺の目標になった何にもなかったお前が繋がりを向けた第7弾で任務が取れるお前みたいになりたくてずっとお前を追いかけただからこれまでずっと言い過ぎれたけど俺はお前と会えて。 なるとお前が今さら何を言おうと俺は変わらないだがお前も里の奴らも一人をかけ全員潰すぞ行き着くとこのお前の選択は俺を倒して里を守った英雄になるか俺に倒されてただの負け犬になるかそのどちらか 魔になんかならねえしお前を倒した英雄になんかにもならねえそのどっちでもねえよ<笑>なんだ<笑>てめえは一体何がしてんだ<笑><笑><笑>以前と同じように俺はここでお 前, に行けお前はまた俺に及ばずに負けるのさ おだよ違うは昔からだ昔から変わらないお前のその態度だ 目障りな。 Leah. <laughs> Leah. <laughs> <laughs> そうだ。 やっと気がついたかよ見ての通りだあまり動くと傷が広がるぞそんなになってまでなぜ俺の邪魔をしてやる俺は闇にいる 全てを切るために力を得たどんな奴でも当然そんな俺とのつながりを一度は切ろうとしただがお前は俺を決して切ろうとはしなかったなぜそこまでして俺に関わろうとする<笑>何度も言ってんじゃねえかもう分かってんだろ いい答えろ友達だからだ友とはお前にとってのそれは一体何なんだそんなの口じゃ説明できねえよただお前のそういう背負ってごちゃごちゃしてるとこ見てっとんでか 俺がいてえんだすっげえ痛くてとてもじゃねえけどそのままほっとけねえんだってばよなると お前が昔常に一人でいるのは知っていた俺と同じで里の皆に疎外されていたなお前は俺と違いバカなことをして他人に関わろうとしていた最初はそんなお前をくだらない奴だと思い弱い奴だと思っていただが心の底ではお前が気になるようになっていたんだ そして互いに成長し、俺とお前は同じ藩になっちまった。おかげになりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし、互いに強くなっていくのを実感した俺は、いつしか、お前とも戦いたいと思うようになった。そして俺は、七藩に己の家族を見るようになっていった。だから、 お前の苦しむ姿を見るたび、そう、俺も痛かったんだ。お前の痛みが分かった時、初めて仲間と思えた。だがその反面、急激に強くなっていくお前を、放っておけなくなった。お前は、俺にはない強さがあった。いつも俺の前を歩いてやがった。まるで、かつての兄さんのように。 今日だってそうだうお前はいっつっまだ体を動かすなん無理かせっかくお前をぶん殴って目を覚まさせてやりてえのによ<笑><笑> になってまだやる気かよ足りねえだ何度だって認めてやるよは俺の負けだ 負けとかそんなんじゃねえよだちがすねてっから一発ぶん殴って目を覚まさせてやろうって話だなあナルト俺はお前を認めちまったここで俺が死ねば陸道千人の時代から続く戦いの連鎖は終わるだろうこれも一つの革命だ 俺は俺自身で己に決着をつける死んで決着つくなんて思うなよ死ぬぐらいなら生きて俺に協力しろ俺のやりたいことは全忍びの協力だもちろんお前も含めてだぞお前がそれでよくても他の者は納得しないたく。 それ以上ぐちぐち言ってみろまたぶっ飛ばすぞ俺がまたお前に立てつくかも分からんぞもうお前はそんなことしねえよなぜそう言い切れるこれ以上同じこと言わせんなお前は一体何なんだ友達だ なんで俺にそこまでこだわる友達だからだなぜそこまでして俺に関わろうとする<笑>何度も言ってんじゃねえかもう分かってんだろいいから答えろ<笑>つーかお前の方はまだ分かってねえのかよ そうやお前も意外にバカだったもんなうっせえようっすらとんかち。 やっぱりここかかか先生ああ行ってこいてめニに負けねってばよほざいてろウスラトンカかああもうホン う, うっさ やっと戻ったね。 かつての俺たちは孤独で愛に飢え憎しみを募らせたガキだった俺たちは互いに違う道へ行き戦っただがナルトお前は決して俺を切らずずっと俺の心に近づいてきてくれた俺に憎しみをぶつけてきてもおかしくなかったはずなのにお前は俺のことを 友だと言ってくれたそしてどんなに傷ついても俺を友として止めてくれたお前のおかげで俺は救われたいがみ合ってたちっぽけな俺たちが今は互いの心を痛み合うことができるこのことは俺たちだけじゃなくもっと大きなものにも言えることなのかもしれない まはっきり言って本来ならお前は強制的に投獄される身だったからお前が面積されたのは無限つくよみ解除の功績も大きいが六代目ほかが俺になったことやナルトの嘆願によるところが大きかったこと忘れないようにこれからはあまり無茶しないでよ俺の責任になっちゃうからああすまない。 どううしても、っちゃうの今の俺ならこの人界がこの世界がどう見えるのか知りたいんだああの私もついていくって言ったら罪を償う旅でもあるお前は俺の罪とは関係ない関係ない また今度なありがとうんお前まだこんなもんこれを返す お前との本当の勝負まで取っておいてやるよだがお前のようにはなかなかできるものじゃないそう簡単にはいかないだろうそれは 祈りにも似た思いだそれでもそれができるまで耐え忍んでいくその様を任された者たちそれが俺たちナルト忍者なのかもな。 創世に始まり大続きを経てもなおやむなく続く連鎖がある。忍びとなり一族となり里となった糸まですら戦乱は絶えることなくなおも高ぶりそして憎しみは広がる。 か, くてかの二人もついに立ち戦い続けたされどわずか一人が忍びの者連鎖を断ち切り先を開く友を作り友を追い 友と挑み友と結ぶその意志はやがて忍びを包み世界を包み憎しみを包み新たなる道を示すものとなるここに忍びの道極めし忍法帳は 成就に至るさあ今こそこの書に名を知るそうその名は「渦巻き鳴門物語」。 炎は舞うところに火は燃ゆる火の影は里を照らし